俺は、不倫なんかしてないです。あ、まあ、いきなりなんですけど、うん、なぜこういうことになったかっていうと、うん、僕らインスタとかツイッターとかもやってるんですけども、うん、そこでメッセージが届いたんですね。うん、本当は、ちょっと出すのどうしようかなって言って、まあなんかこういうのって誰も得しないし、ちょっとなどうかなって思ったんですけど、まあでも、出しました。こういうことがあったよっていうことを共有したくて。 そうね。で、僕、その結構目撃されること多いじゃないまあ。あの ね, ね。なんか直接は言われないんだけど、あそこにいましたよね、みたいなことが結構多くて、うん、今回もまあそれに似た類ではあるんですけど、なんか違う人と歩いてましたね、とかね、うん。大丈夫ですかみたいな。どういうこととか思ったりしたの、正直。うんうん、<笑>だから、俺もその、量以外に、 とと歩くことはあるそれはさ、みんなそうでしょ付き合ってる人以外とさ、うん、あるでしょそれは、うん。だからまあ、うーんって思って。だからそういうことがあったよっていうお話。まあ、その今回どういうのが来たかというと、うん、新宿でなんだけど、新宿でこの人、なんか違う人と歩いてましたよね、みたいな。うんうん。見かけました。うん、いついつみたいなね。そう。で、俺実際、うん いなかったのよそうだってさその日ね一緒にいたもんねうん全然多分違う人うん似てたんだろうねうんでもねたださこのご時世さマスクしてるじゃないみんなまあまあまあまあでそれでさまあそれを特定するのってちょっとよっぽど特徴なきゃうん難しいだろうなとも思ってて、うんうん、まあでも俺結構まあ顔が濃いからわ分かる人には分かるかもしれないんだけど、うん、まあでも違うんだよっていうことうん、うん まあでも、マスクしててもね、分かる人は分かるもん、ね。分かる分かる分かるかもしれないけど、でも、でもまあでも、あんまいい気分ではないなぁ<笑>。まあそうだよね、うん。うん。実際になんかそれで、知らせてほしくないかも、俺は。そうだよ、ね、なんか自分がさ、なんかそういうのをさ、うん、実際見ちゃったらさ、うん、ちょっとあれだけど、うんうん、周りからなんか言われるのってなんか嫌じゃないう、ね、違う人と一緒にいたの見たんですけど。 そ今その SNS はまあインスタとツイッターをがあるんですけども、うんうんうん、それを両方とも僕ら2人で見てるやつなので僕1人個人のやつっていうのは今はないんですね、うん、なのでまあ連絡取るツールとしてはまあそれかあとは Gmail とかで取れるとは思うんですけど、うん、ね どうなんかなーとは思う<笑>。そうなのね、うん。というわけで今回は、美味しい明太もつ鍋を食べてます<笑>食べてますじゃん。これから食べますやったーありがとう何言なんかそういうのに負けないぞ、今。<笑>大事大事。 だってさ、うん、お互いに信頼し合ってるからさう ん, そうなん、ねうん、別に多少ね、そういうのが来たとしても、うん、そんなに気にはしないけどでも本当にさたまたま友達と一緒にいるとかさ<笑>、うん、俺もつーちゃんとさよく一緒に遊んだりとかするから2、うん、人で遊んだりとかすることもあるし<笑>うんうんうん、うん、それをさ翔、うん、ちゃんにさ、まあ、インスタとかツイッターとかの DM とかでさ2、うん、人だけで言いましたよとか言われてもみたいなやっぱ感じでも思っちゃうしね。うん まあ、翔太は翔太の付き合いがあるから、でも大体出かけるときはそのお互いどこどこ行くとかさ、うん、誰とどこ行くとか言ってるじゃん。そうだよね。うん、まあ、食べたいな。はい、食べよう。食べよー。すごくないこれ。ね美味しそう。美味しそう。美味しそう。<笑><笑>もうそろんいいかなもつもだいぶ火が通った感じがするよね。うん。あんまね、しすぎると硬くなるから、ね。確かにね。食べてみて。いいかな。 まあいけると思う、全然いけると思うちょっとまずね、明太子をまず崩す前のうんちょっと辛いかもしれない、唐辛子追加で入れたからはいはいはいいただきますあー、プリプリこれも食べたーうん美味、うん、しいうんーまーい美味、うん、しいね美味、うん、しいね<笑> 少量なんかそのさネット上の人ってさ、うん、顔が見えなかったりしてる人も多いしさ、うん、名前も違うしさ、うん、特定しづらいからさ結構さ YouTube のコメントの中とかでもさ争ってる人が多かったりすると思うのそうい、んうんうんうん、なんかあんまいい気はしないだろうな。うんうん うん、変なうん、ただね、うちらはとしてはさ、ね、せっかく動画作ってるからさ、うん、楽しんでみてくれればいいなって思ってるだけなんだけどね。た、う、ぶん、うん、多分 YouTube とかさ、うんまあ、YouTube だけじゃなくてもさ、うん、TikToker だったりさ、Instagramer、はい、さんだったりとかさ、うんうんうんうん、YouTuber さんとかさ、うん、いろいろまあ発信してる人みんなそうだと思うんだよね、だいたい。それにやっぱりさ、うんうん、負けちゃう人たちがいるわけじゃん、芸能人とかもそうだけどさ。ね、俺らは割と全然 気にしない方だよね<笑>まあそうだね<笑>気にしてないかも、うん、基本なんかあまあでも気にするっちゃん気にするけど気にするけど、うん、まああんま心にずさとかはならないかもうんうんまあいろんな人がいると思ってね、うん、うんうんうんそうだねいろんな人いるんだ、うん、なんかその人にもいろいろ抱えてることはあるんだろうなとは思ってるう ん, うんまあそうだよね、うん でも、まあ、かといってね。だからといって、そういう、やってはいいことではないと思う。かといって。どう明太子。まだ食べてない。ほんと食べてみて。崩した 崩, 崩したよ。崩してる。うん。どう俺も一個食べてい い,、うん、いし う, うん。おいしい。うまい う, うん。おいしいおいしいちょっと食べて。うまい。やばいうまい。おいしいね。うん。すみません、うんね。あー。 ひょうにょうじゃあさ、さんうちらのさんうん仲いいところをさん見せつけてあげよ<笑>見せつけるの<笑>言い方<笑>じゃあ、枝豆食べる食べる食べる食べるうん美味しいうん。美味 し,、うん、しい鍋 うん。鍋いいよね。この時期。うん。美味しい、うん。いや、もう鍋の季節だよね。うん。俺が、夫婦してあげよううん。見て。じゃあ、入れてあげる。あ豆腐熱いだろうな。熱そうな。熱そうな。豆腐を。うん。いいよ。食べさせてあげよう。いいよ。夫婦してね。あー、食べる、うん。うん。あ、こー。ちょっと小さめにしようかな。うん。<笑>怖い。怖いよ。<笑>熱いよ。うん。こーわい。<笑> ああもうほんとやっはいどううんおいしいああねまマジでうまいおいしいまあそんなこんなでうんいろいろあるけどもうんまあ案外気にしないんだけどもうんまあそういうのが減っていった方がいいだろうなとは思うね、うん、そうね、うん、うんうんうんうん<笑>ひょうんうん はい。というわけでですね、はい、今回は美味しいもつ鍋を食べながら、ちょっと真面目な話をさせていただきました。はい。まあ、これからもですね、僕たちは仲良く楽しく動画を作っていきますので、はい。一緒にですね、楽しく見てくれるっていう方は、チャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。ますインスタ、ツイッター、ティックトックもお 願, お願いします。では、また見せつけてやろうぜ。う He said, send me a rose out.